アリの面白さをあなたにジオンエンターテインメントです今回の動画はですね、えー、前回の続きになるんですけれどもタべサータブルドックアリは三井さんに砂を入れるのかという実験になりますというのもですねブルドクアリの頭はですねどうやら にあの砂を入れるるっていう生態があるんですね実際うちのブルドッグアリもねツエサが溢れるぐらいまで砂を入れまくったことがあったんですよね、まあ、その動画もねあの高画質の方で再生リストからご覧になりますからね是非、えー、見てもらいたいなと思いますで、まあ、うちのブルドッグアリも砂をかけましたし他の 釧路記者さんのところでもねあの砂を入れたっていう例を見たのでこのタルサータブルドッグアリーも砂を入れるのか実験してみたいと思います、まあ、正直僕からするとですねあまりこう密閉さに砂を入れられると洗うのが大変なので正直しないでほしいなっていうのが本音なんですね今実際あの元祖ルドッグアーの方はですねあの今ティッシュを入れて砂入れを防止しているんですけれども まあ、今回は初日ということでねまずはティッシュを入れないで水泳さを入れて、えー、砂を入れるのかどうか検証していきたいと思います凶暴というよりはなんかビビリって感じがするなこいつなあ出てこないな どうしてんのまだ未成入ってないよお尻の先がなんか炎のようにちょっと赤みがかってますね探検してる探検してるかわいいですね見てもらうと分かるんですけれども女王アリって基本的に生まれたばっかりの頃は羽がついていて 結婚飛行を終えた後に羽を落とすので羽の跡があるんですけどこのタルサダブルドックアリは生まれつき羽がないんですねだからこの女王と働きアリの区別をつけるのは難しいそうですねちなみにこの羽がないタイプの女王のことをエルカトイド女王というそうです、ね、ちょっとなんか足が滑ってる が女王は羽のある女王と他に何か違いがあるんでしょうかねそれもまたね観察していきたいと思っていますお戻ったよしじゃあこの隙に蜂蜜を入れてあげましょうかではこのみ餌皿に蜂蜜を入れますはい入れました ではブルドックが来るまでちょっと待ちましょうねはいえー、初めてですねタルサータブルドック狩りが蜜エサを飲み始めましたえー、現時点では砂を入れている様子はありませんあんまりこちらが動くとね警戒して飲むのをストップするんじゃないかと思って あ結構激しくカメラを動かせないんですけれども、見えますでしょうか。ちゃんとちゃんと下も出して飲んでますね。 タタルサータブルドッカーリが三つ餌付近で何やら怪しい動きをしていたのでちょっと様子を見てみましょう砂入れてるのでしょうかじゃあ見てみましょうここでクイズこのタルサータブルドッカーリこの後三つ餌に砂を入れたでしょうか入れなかったでしょうかシンキングタイム やっぱり砂ないちゃうんですね。 やっぱりこれブルドッグ狩り共通の特徴なんですかね思いっきり砂入れてましたねで、さっきねカメラで取り損ねちゃったんですけどさっきこのタルサータブルドッグ狩りがこの器の中にこう牙を入れていたんですよこれもしかしてあの深さを測ってたのかもしれませんね次回からちょっと次洗う時からティッシュを入れるようにしましょう 普通のブルッっこやりよりも手際よく砂入れてますねやめろやめろ洗いにくくなるんじゃーあーどんどん入れていくるあーあーあーああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 今す<笑>はいな。ということでね、えー、今回の実験結果タルサータブルドッグアリに、えー、そのまま密蜜餌を与えると、えー、砂を入れるという結果に終わりましたでねあの前ね、考察としてあの表面張力的な力を期待してるか 溺れるのを防止してるのどっちかなんじゃないかって思ったんですけど三井さんをたくさん入れたし何より容器も傾いてたんでねあの十分表面張力的な力は働いてたんですよねそれでもやるっていうことは歴史を防止してる方なんでしょうかねうんで前のブルドッグ帰りに三井さんにティッシュを入れてやったらですね防水しなくなったのでね タルサタブドウーカリの店さんの方にもねティッシュを今度から入れてやりたいと思います本当にねやられると洗うのは大変なのでねやめてもらいましょう<音楽>はい、えー、それではね次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました